We can take this もちいねうま化粧品みたいに豚の肉をしてる人い またコントねんきれ い, い、ね。 の銀座です。ここれれ い, い、ね、レトロなケーーあとこれもキキチあーソーセー ジ, ソーセージ 食べ終わったら、これ作れるこ う, こうなると思うピンボールみたいな台湾によくあるおもちゃこうピューって、瓶玉、うん、すごいね、この工夫台湾で最 も, も早くエレベーターを投入したおおすごいきれい。 めっちゃ綺麗カフェポ ン, ン林かンポンピンって何あピンポン玉みたいなピンポン玉と関係ある何か。 ポンピンはポンピンだね<笑>。ピンポンでも関係ないの？関係ない。ポンピンはポンピンだよ。ポンピンはポンピン。ポンピ ン, はポ ン, ピン。ポンピン。ハローツモハロー。おまえしよう。え<音楽>、ね、でもこれアリーナ好きそう。 うん、めっちゃ可愛 い, い<笑>ちょっと待って、スリーピピンにかわいすぎない<笑>おぉ、たまんない。<笑><笑> ね、楽しかった。うん。良かった。バイバイ。バイバイ。<笑>今からこの人髪を切ります。してもらいます。し<笑>てもらいます。はい。じゃあが外します、うん。はい。カレル君がかなり伸びたから。カレル君が。<笑> お母さんに来てもらうためにば伸ばしました。<笑><音><音> この色、染めたいって、濃いめの茶色に人生初の髪染め。染められてます。人生初。人生初の髪染め、ヘアカラー、台湾スタイル。これどのぐらいかかるの。三十分。三十分待つ。かっこいいよ。 すごいできた。あれはいいじゃん。意外と。 これ何 お, 茶 お, 茶おしゃれ。 どこにでもある電鍋。ライスン電鍋の人気度が分かってきた。分かってきた。<笑>どこでも必ず台湾っぽいお店が絶対ある。このくらいの人気さだよ。ピーナッツと柿の石鹸石鹸の。うん。可愛いいかなかわ い, い。可愛い。コホ？コホ。これリップです。おー。可愛 い, い。めっちゃいい匂い。おしゃれ。電鍋刺繍バージョン。ピンバッチ。 タピオカ、アップルサイダー、アップルサイダー、上手いやつ。お茶はやっぱり無敵だね。お茶定番だね。日本の人も好きだし、パッケージもおしゃれ、かわいい。うん すごい美味しそう。 ちょっとクリームおーいいね、うん